めっちゃすき焼きめっちゃすき焼きはいというわけでですねすき焼きがめっちゃ食べたいんです今ということで今日はすき焼きを作りたいと思いまーすイエーイ<笑> でですね、今ねすき焼きの材料を買いにお肉と野菜とまあ、タレですねタレを買いってますここで材料を調達して友達の家ですき焼きを作ろうかなってそんな感じですね大丈夫だ問題ない、はい、スーパーついたないちょっとね材料を調達したいと思いますこれこ れ, これいい 野菜<音>いらんわんうわうなぎこれやばい<音>これ ここのタレがううままいいいいい 日, 本日本しかなななゃん卵、今日ももスペシャルき焼を作る体験卵もなんか結構いいやつ使えてるおめっちゃ高くねヨードランいいもこれは真面目でおいしいヨードラン光 はい、とりあえずですね、今あのスーパーで野菜と卵とすき焼きのタレ買ったんで、あとはメインのお肉だけですお肉屋に到着だい。はい、お肉屋に到着しましたすき焼き用でどれめっちゃ肉ある す, すき焼き用ってどれになるのかなあ こ, れこれでいい これを五百五百これを、すみません、ステーキめっちゃうまそうお肉ゲットしました熊本の赤牛これをすき焼きにつけや っ, やっあとは帰って作るだけあとは帰って作るだけはい、早速作っていきたいと思います僕は作んないんですけどねあとは頼んだ はいこんな感じでめっちゃうまそうちょっといただくよ赤牛のすき焼き 卵を絡めていただきます<笑>うまっう濃厚ううね濃厚の音。 こ、ま、れ、あ、タレもマジでうまいよ。タレ。うん。ネギもうまい。 今日はもうね。帰ります。反省した。